この車に乗るためだけに、片道3時間かけて京都まで来たんだ。カーシェアサービスカレコ、新型レボーグ乗っていきましょう。うん、静か。雨の音もひどいし、アイドリングしても迷惑ないのがいいね。ナビメーターともにフル液晶で、サイズも大きく先進性抜群。うーんー、なんか反応遅くね。というかですね、問題があるんですよ。また今日も雨なんですよ。 しかも、土砂降りで、路面が排水限界に達して、ハイドロプレーニングで事故るレベル。おい、あれフェラーリ458じゃねしかもダックテールとワイドボディキット追いかけませんよ。こうも雨がひどいと、エンジン音も聞こえないっすね。走り出してすぐに感じたこと、ステアリング軽、そして直径でか。 スカスカですよ、ダイレクト感がなくて、車との接続感がない、こうも直径大きいと、逆に邪魔じゃないかと感じるレベル。なおステアリングそのものは質感高し、ワイパーは直感的に使えて素晴らしい。 ウインカーは電子式だけど、GR86 の時と同タイプですぐ慣れたメーターのところが地図になっていて、これ素晴らしいですね。革命的に見やすいです。なんかこう、色合い的に行くべきルートが目立ちづらい気がするけど、こんなに見やすいなぎないよ。ただこれ、タコメーターのドアップとかできないの探してもなかったんだけど、グレード限定装備だったりしたのかな。そして次に感じたこと、横幅でかい。ちょっと窮屈。横幅は 1795mm らしいぞ。嘘でしょ もっとでかく感じるんだけど、ただそれと同じだけ、何以上に室内が広い。特に左右方向、ドアがえぐられてるというか、薄く作ってあるからなんでしょうな。室内は広々としています。ここで右折だけど、やっぱりハンドルがスカスカで困惑する。ステアリングの形状や質感はとてもかっこいいんだけど、完全な丸じゃないからか、なんか回しづらいような。まあそこは慣れだな。ちょっと内装の話をさせてくれ。 ドアを開けて乗り込んだ時の感触は BMW 並み。なんだこのエアコンパネル、使い方わからねえ。やっぱデジタルというか、タッチ式は不親切だよな。ごてごてついてる先進安全装備や、アイドリングストップの設定もここでできる様子。カーシェアマシン出し切っておきましょう。なんか反応遅い。なんでここで、処理速度の遅い CPU を採用してしまったんだ。このワンテンポの遅れ、レボーグの UI のボトルネックですよ。曇り取りや温度設定は物理。 物理ボタンはいいよ、ハンドルの奥にあって押しづらいけど。 それにしても内装は本当にかっこいい。トヨタのクラウンと同等の質化だボタンの素材がプラスチックで、どれも操作感が安っぽいんだよなぁ。コストダウンを感じる。やっぱり車の評価は、最上位グレードじゃなきゃダメだな。レンタカーの安いグレードは、無印の最上位からマイナス60万円。STI の最上位からはマイナス160万円だ。新車価格310万円で、パッと見だけはクラウンと並んでいること。ここはプラスの評価をしてあげたい。さて荒れ気味な路面ですが、乗り心地は固めです。 ね、ただこれから山岳地帯に入ってペースアップしていくのですがそうなると途端にふわふわします 初期が固めなくせに、不快な揺れが収まらない。個人的に分析した感じ、バネが固くて、減衰が弱いんでしょうね。公式サイトにはサスペンションストロークを伸ばして、乗り心地を改善したと書いてあったんだけど、揺れが収まらない状態でスピードアップなんかできないし、だからといったって、法定速度ら辺で走ってても、初期から固めの入力が来てコンフォートではない。がっかりしちゃうよなぁ。2000年代前半の、内装フルプラスチックの、トヨタのミニバンみたいな足の動きなんだよなぁ。 がどうかかは全くわらないぞこれ絶対310万円のサイレンカグレードだからな新型 SUV クラウンの方がひどいと思うけどサイレンカグレードを表に出しちゃダメだろ改めてそう思いましたねこんなのがレボーグという車スバルの車作りだとは思えないステアリング足回りこれが番人向けに振られすぎててこれはファミリーカーだなぁ WRX インプレッサ ST i 全般俺たちのスバルはそっちで評価しなきゃダメだなあとさもう一個言いたいのが どれだけ優しくアクセルを踏んでも、前後に揺さぶられるんだよねー。小回りは普通にいい。横幅もでかいが慣れれば問題じゃない。でも、パワーモードでもないのに、CVT であるはずなのに、多段式 AT のスポーツカーみたいな発進フィール。もっと滑らかに踏めば最小化できるけど、そんなことしてたら 50cc バイクが地の果てに行くよ。とは言いつつも写真やその他、褒めるべきところは多々あります。その前にブレーキの話だけさせてくれ、ザ、純正ブレーキパッドという感じですね。 踏み始め滑らかで、踏みますとそこそこ効いてくる。でも、その先で一気に止まらなくなる感じがするんだ。これはもう、ある程度のペースで走るなら、ブレーキパッドは確定で交換ですね。でもブレーキタッチには剛性感がある。この雨の中、しっかり止まれる感じもある。与えられたものとしては悪くないのがわかる。でもこれは、味付けというか、売りたい先がダメだから、車がダメって感じか、高速の追い越し車線を110キロくらいで塞ぎ続ける。 左カーブの出口で対向車線にはみ出しかけるそういう人に向けてセットアップしてんのかもしくは軽いハンドルと広々とした室内見た目だけ先進的な内外装で車に無頓着なやつに売り付けようってかコストダウンしまくったレボーグの模倣体がレンタカーとして全国に配布され乗った人ががっかりするどんなウイルスなんだ裾野を広げたいのはわかるがこんな残念な状態で世に出さないでほしい 風俗の安かろう悪かろうと、このレボーグはかぶる。というわけでここまで見た方、私が悪く言ってるのは味付けと、サイレングレードであることです。そもそもなんで、私が京都まで乗りに来たのか、それはレボーグのイメージにあります。私実は、ステーションワゴンが好きなんですよ。免許取った時から実家にあって、実用性とスタイリング、運動性能のバランスが本当に良かった。人生で1台だけ車を持つならステーションワゴンだろう。 私はそう思っています。そこにちょうど存在するレボーグ買いやすい価格、誰が見てもかっこいい内外装、スバルが与えた高性能写真、このレボーグという車、すべての要素を合わせ持った、完璧な一台なんじゃないか、ずっと、そう思っていたのです。 何より約400万円で買えるのがでかいんだよな。安全性も、加速性能にも弱点はない。そう思っていたのと、肝心の走り、これは運転してみないとわからない。彼子がレボーグを取り扱っていると知り、実物を確かめに来たわけなのですね。ただただ残念で、残念でならない。これが s t i の最上位なら、どうなっていただろうか。まだだ、まだ終わっていない。もうすぐ京都市街を抜ける、山間部のワインディングに入る、サスペンションはもう仕方がない。 廉価版を求めるユーザーに合わせたとするなら狙ってここまで悪くできるのは素晴らしいことだあのさあただボディ構成はありますねこれぞ現代車ですよフレームががっちりしているんだ全体でバランスを取るとか緻密な足回りセッティングとかそういうのは s t i で評価しようぜ今はみ出し警告なったな車幅感覚については慣れですね後々紹介しますが左フロントを映すカメラもあるんですよなんかこう動画の構成を失敗した感あるな 褒めるところはあるのに最初から悪口を言うし、ワインディングをたっぷり走るのにずっと直線だし。忘れていませんか皆さん、どれだけ廉価廉価言われようと、でーグはレボーグであるということを、フレーム、エンジン、4WD システム、ここら辺はみんな、上位グレードと共用なんですよ。はいそこ、s t i は標準 1.8L から、2.4L にランクアップされてるとか言わない。ハンドルとサスペンションがだるすぎてどこまでいけるかわからないですが、この雨はこうだ ワインディング行ってまいりましょうまだ住宅地の中ですがマニュアルモードとパドルあるんですよね 使い方だけ確かめておきます最初は気づかなかったけどメーター最下部にギアの段数表示があるあとステアリングの中にお気持ち程度のモード切り替えボタンがあるこれが s t i ならダンパーの減衰力はもちろんのことステアリングの重さや 4WD システムエアコンアイサイトの設定まで変えられるらしい気になるよな s t i を確かめないとレボーグもスバルも語れないぞここは逆に考えるんだ 数を売ることと高付加価値スポーツマシンであることこの二つが両立されていることが逆説的に証明されてしまっているとなんだこの橋突然左にカーブしたぞ雨の深夜って路面の白線が見えなくて他車線の京都市内も走るの大変でしたよジョイフム数少ない水平対向4気筒ターボ雨にかき消される純正エキゾーストではほとんどエンジンの声が聞けないここでエンジンの話をしましょう すごく優秀なエンジンです。フラットトルクで下からグイグイ引っ張り上げる。低回転域から300ニュートンのトルクが出るんだよな。加速性能は不快地だぜ。何回転からなのか公式サイトには書いてなかったけど。 回転台から最大トルク出てそうこの雨の中で、見知らぬワインディングでは、ベタ踏みもできませんでしたね。車重1 8トンで180馬力かトルクのおかげで数値以上に速い。こういう加速感って、ディーゼルエンジンがもたらすものじゃないんですか。余裕の加速だ、トルクが違いますよ。ただそれだけエンジンが優等生すぎて、回す楽しみはないですね。そもそも排気音が小さすぎて聞こえてこないし、上まで踏んだら加速が速すぎる。 遊びで入っていい領域じゃないベタ踏みは試せなかったが体感的には300馬力か400馬力級にも感じそうな加速感少なくとも白点線の追い越しは頼もしいだろうぜ 飛んでいくように加速していくので、ブレーキパッドさえ変えておけば、これは早いですよ。でもそういうスピード域に入ると、ボヨンボヨンになっちゃうんだよなぁ。硬いから高速域でも安定するかと思いきや、こういう路面のうねりを断続的に拾って、いつまでたっても上下動が収まらないんだ。ふらふらで走れたもんじゃない。フレームもエンジンも、4WD システムもいいだけに、足が足を引っ張っている。足が足を引っ張っているマジそれなんだよなぁ。とりあえず車高調は変えたいよね。 バネレートは下げて、減衰は締めて様子を見たい。その次はステアリング交換かな。絶対あるでしょ。外側のリングだけ昇降系にするやつ。そして最後にブレーキパッドと、ついでにドレスアップもかね、スリット入りディスクに交換。話はそれからだ。逆に言うと、仮にそこまでやったとして、バネレートと減衰が決まれば、弱点なくねその通りだ。サイレンかグレードの、レボールを救ってしまったのでは。これから話すところだが、シャシー側には弱点ないもんな。 あとはカーナビの CPU 交換でもするかパワーは過剰なくらいだし、規制も厳しいでしょうから、ECU は触る必要ないもんね。あれもう悪く言うところないやん。というわけで、自分で勝手に期待して、勝手に失望してボロクソ言って、救出案を提示したところで。 90年代のインプレッサ時代から続く、ボクサー 4WD ターボの話をしていこうじゃないか。まず、スッカスカで大きすぎるハンドルを切っていくとですね、ほとんどロールしないで曲がっていきます。86に乗った時もそうだったんですが、水平対抗で低重心と言われても、そこまで革命的に変わる感じはあまりないそれともロール、つまり横方向への傾きも生じないほど重心が低い。スタビライザーが硬いのかと思いきや、そういう理由があるんですかね。 実はこの後時間があったので、隣にあったハリアーにも乗ってみたんですよ。あっちはどう考えても重心高いけど、それはそれで安定してたんだよね。重心って、行動で乗るには小さいものなのかもしれない。それか、自動車メーカーが極端な動きを出さないようにしているか。少なくとも旋回時の安定性は素晴らしいです。 こういう大雨だからこそ、なおさらその強みが光る、ある程度のペースで、アウト側のサスを沈ませ、荷重をかけた状態で段差を乗り越えると、四輪の設置バランスが崩れるんですよね。その時に車によっては、スピンしていきそうに感じたり、作った旋回姿勢が一瞬乱れたり、少なからず恐怖心を感じるものですが、レ手ーグは安定しています。 4つのタイヤをしっかり使って地面をつかんでいる。ふにゃふにゃな足で応答性もないステアリングだけど、現代車としての素質の高さはうかがえる。STI と比べたら明確に劣ってる気はするんだけど、その片鱗は見せてもらえます。 サイレンカグレードだからな、ボクサー 4WD ターボとボディ合ゴ内装の UI のテスト車みたいな見方をすれば、この価格で最新鋭のスバルが買えるというのは、サイレンカグレードらしきお買い得と言えるんだろう。でもレボーグ検討中の人がこれ試乗しちゃったら、STI にも乗せてくださいってなるか、がっかりしてやめるかの2択だよね。私は前車だけど、どこで乗れるんだ。買う気もないのにディーラーとか行く気ないぞ。レンタカーだかカーシェアにサイレンカグレードを放り込むの、本当にやめた方がいいぜ。 乗る方はがっかりして不便だし自動車メーカー側も反則になるかわからないあ先も見えないのに譲られちゃいましたよこういう時に 4WD ターボは強いんだ雨に臆せず 前に出ることができるハザードが完全にセンターではなく運転席側にオフセットされてるのは近くていいですねちなみに今抜いてしまった軽バン実はさっきすれ違ったばかりだったんです私の予定としては1時間くらい北上してから琵琶湖沿いに出て戻ってくるつもりだったんですがあまりにもフィーリングが合わなくて そや軽いだけで反応がないステアと、硬いし揺れも収まらない足じゃ、パワーがただあるだけだと嫌になるよなぁ。そのパワーを使って加速していった先で、ボヨンボヨンになって、ターンイン仕様にもハンドルがだる。ペースも作れないでしょ。エンジンだって踏めば早いけど、ただ機械的にトルクで伸びるだけって感じがなぁ。マニュアルモードに入れれば、CVT の無段階変速は停止し、動くのはパドルを引いた時だけになる。でも全体の調律が取れていない。 もしかしてスバルって、BMW の M みたいに、先に STI を仕上げてから、降りていくタイプ ?BMW の M8 は、市販化のはるか前から、レースカーとして出ていたらしい。一旦完全に仕上げてから、値段と客層などのグレード分けを決め、ビジネスとして絞っていく。そんな中でのサイレングレードだとすれば、こうなっていることにも納得がいく。ありえるんだよなあだってこのフレームなら、2.4 リッターターボも普通に耐えるよ。もう街の方に戻ってきてしまった。 なんとも歯切れが悪い市場動画になってしまったな。s t i なのか、WRX やインプレッサ系なのか、それとも私がスバルに無知なだけもともとそういうゾーン分けがあった思い出しても感動する上質感と、あからさまなコストダウンの中の解決しない悩み。 横幅はでかいし車内も広い私にはこの車スバルの皮をかぶったミニバンに見えますね例えばボンネット中央インタークーラー用の穴がはっきり見えてかっこいいよな内外装とフレームパワートレインは完全に現代のスバル 価格帯に見合わぬ上質さを伴って設計されているスイッチ類のあからさまなコストダウンもビジネスとして考えれば奇跡的な出来だと褒めなきゃ300から400万の高級って言われてる車たちその実態がなんとなく見えたな元のイメージが高気だからコストダウンが目立つんですねそれにしてもびっくりしましたよよくトヨタレクサスがコストダウンって言われるけどスバルの方がひでえじゃんってはいはい事実陳列材外観市場主義の皆さんにはこのレボーグの最底辺グレード お似合いだと思います。まとめを言うなら、グラスを超えるものの片輪が見えたところで、別のネガが現実へ引き戻してくる。そんな車でした。プラマイゼロだと思いますか私は乗る前の勝手なイメージから見ると、マイナスになってしまいました。どうしても乗ってるプリウスと比較してしまって、BMW スープラくらいしか、まともに買ってるのがいないんですよ。ただノーマルプリウスの内装だけはひどいと思う。 使い勝手は抜群だが、R35 がまさにそうでしたが、何かでかいボトルネックがあると、そのネガティブが足を引っ張る。私だけ元の期待値高イメージとの楽さ、総合バランス、ここで差がついたな。それにしてもプラグインハイブリッドどころか、普通にハイブリッドもラインナップにないのか。今時アイドリングストップだけじゃ厳しいぞ。それはスバルシャに差し迫った危機でもある。 BG4X と違って批判を受けることもできない忘れ去られたトヨタのソルテラしかいないから一番はスバルから新車を買うことですね新車買わずに Twitter の公式アカウントにクソリプ送ってる人は客じゃないってことだそれにしても本当にがっかりしてしまった私は廉価グレードのせいにしてあげたいほら左下カメラあるでしょうこういう狭い道やっぱり横幅でかい 左フロントを映すのは、すれ違いようか。こんなの林道でしか使わねえよ。思ったことを言っただけで、私がスバル嫌いみたいに勘違いされたら嫌なので、WRX だかインプのカーシェアも探すか。意を抱いてる車を悪く言っただけで、炎上みたいになるのは嫌だしな。スバルを救ってやりたい。はぁ、あ、この動画出したくねえ。言いたいこともなくなってきたし、戻ってきたし、そろそろ終わりましょうか。なんかさ、絶望的にバックビューモニターが見えない。 これじゃないのと同じだよ。水滴で塞がれてるのはわかる。でも、なんでこんなに大画面なのに、上側の、しかも狭い領域にしか出さないんだ。さすがにおかしいだろうと思ったら、多少はマシになりました。このまま、最新型 BMW 並みの、パーキング立体ソナーをご覧ください。バックビューモニターなんか見てないけどな。ジェストタイミング、この動画は未来への課題としよう。ではさようなら。